皆さんこんこにちは今回はいつものような庭木の手入れの動画ではなく地域の方を対象にした講義を行った時の模様をお伝えしたいと思いますおはようございま す, いま す, います今日は、えー「男の教室剪定の基礎を学ぶ」ということで、えー、呼ばれましてこちらでやるのは初めてなんですが不慣れですけれどもよろしくお願いしま す, ますえっ、ー、と今日はですね、えー、あめくってください、はい えー、この、えっ、ー、と、ここまでね、の予定で、大体40分ぐらいの予定で、えー、講義をして、その後、実技をしたいと思ってます。よろしくお願いします。まず、あの、ちょっと先に聞いておきたいんですが、自宅の庭程度は、自分で来てるよっていう方は、どのぐらいいらっしゃいますか。あ、半分、半以上、半分以上ね。はい、ありがとうございます。であの、お隣さんとか、あの、近所の家もやってるよとか、あれ、そういう方はいらっしゃいます。 い、らっしゃいます。あの職業としてる方いらっしゃいます。シルバーさんでやってるとか。そういう方いらっしゃる。あ、そうですか。はい、わかりました。まず。最初の項目はですね、桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿。そういう。皆さんご存知のことわざというかですね。言い習わしてめくってください。これは、えーえー、っと、これ桜並木なんですけど。 あ の, 霧ヶ丘のところにある桜 の, みっ、まあ、あ の, 桜の木っていうのはあのご覧になったようにこう結構野放しにして放任して伸び伸び育てるとこう桜らしい木になるので、まあ、あまり手を入れないであの伸ばしてやった方がいいよという意味でもあるんですねだから桜は切らない方がいいよというような意味もあるんですけども。ただ梅 切らなないいととどううるかってうとめくってくれます。これあのうちの近所の小泉さんの畑の山際の方にある梅の木なんですけどほとんど手入れてないなですよ。これはこれでまたねあのいいような気はするんですけれどもあのただこういう山根、ね、ある木だったらこれでいいんですけど、まあ、庭木としてやる梅だったらやっぱりその右上の写真みたいにちょっとパラッと咲いてるそそと咲いてる。うん ただ梅の木っていうのはこうそれをこう放置してるとあの庭木としての梅の形がなかなか取りにくいっていうことでまあ梅は切りあのよく切りなさいっていう。まあ桜は まあ、切らない方がいいっていうのはどういうことかっていうとですねまあ桜成長が早い木なので材が柔らかいんですね材が柔らかいっていうことは、まあ、あの切り口から腐朽が入りやすいんですね腐れが入りやすいなのでまああの腐れが入って、えーまあ、木がダメになるのを防ぐためにはまあなるべく切らない方がいいんですねただ そうは言ってもですね、あの街路樹なんかでもそうですけど切らなないいいわけにはいかないですよ、ね、まあ太い枝を切る馬鹿はいないだろうと太くなってから切るんだったら細いうちに処理しなさいっていう意味でもあると私は思ってますあ桜は切っちゃいけないってことじゃなくて太くなるまで放置しちゃダメだよっていう意味でもありますんでその辺のことを、えー、加味していただきたいと思います。 さっき の, あの街路樹の写真がありましたけどねあの触ってるだけでね木って伸びないのご存知ですかねあのよく街路樹で道路に植わってる木ありますよねこう車道があってこれ桜がわーってあ、まあ、桜の木でもいろんな木ありますよねこここうトラックが通るじゃないですかでここのところがこううまくこう カットされてるようなの見たことあります、ね。一刻とか通ると車が当たるとこだけ綺麗に取ってあるこれ古木屋さんがやってるわけじゃないんですよこのこの系統は何かっていうとこれはもう木が自分であの常にこう触られてるとそっちへはいけなくなるんですね触ってるだけでそっちへは伸びなくなるだから庭木も こまめにこうちょこちょこいじってやってるとそんなにこうバーッと伸びないんですよ。例えばあの菊の花のこうなんていうの三本仕立てみたいなのあるじゃないですか盆栽で。これもあの、まあ、盆栽やられる方はよくご存知だと思いますけど伸びてきた時にいじるんですよね頭目の頭で一番伸ばしたやつはあんまり触らない。 あの不等辺三角形の方がいいからここの位置とこの位置とこの位置にしたいとしますよねそしたらこれは一番強く触ってこれはちょっと軽めにしてこれはあんまり触らないっていうようにすると高さが段差つくんですねそんなふうにあの木はい じ, らいじればあの自分で受けてくれるっていう、まあ、性質があるんですねでさっきの街の路樹なんかはそういう風に車が通るとこは伸びないんですけどもそういう意味でも、えー、と木をと木を 常にいじってやるとそんなに暴れないですねで次の項目なんですけどめくってさいそもそもその剪定っていうのは何でやるの何で行うのかっていうことなんですけど庭木としてこう木が一定の大きさを保ってくれるためにはどうしても切らなきゃなんないですよね。切切らららななきゃいけないっていいいいけううううか実際にててもらうという気持ちでやっほしののが私の あの主張なんですけど共存するっていうかね木と共存するために木にも負担がなくまあに人間にとってもまあ居心地がいいというふうにしたいっていうことですよねだから木がどう伸びたいのかっていうことと自分がど う, どう小さくあってほしいと思うのかっていうその兼ね合いをあの木とうまく折り合いをつけてほしいっていうのが私の剪定のやり方なんですね。 まあ、木はね、あのー、結局いろんなところに葉っぱ枝葉出ますけどあの無駄な枝葉っていうのはないんですよ本当は。徒長枝がベッと出てでっかい葉っぱがわってこうなりますけどそれは必要があるから出るんでね切りすぎればやっぱりその奪われた分を取り返そうとするわけですよねだからああのー、まあ、葉っぱが上に 銃, 銃, 銃があるとするとですね あってこのうちこう半分こうバババって切られたら5になっちゃったらこれを順に戻そうとするのは当たり前のことなんです ね, ね常にこの根っことこの上のバランスで生きてるわけですから根っこが10で上が10でバランス取れてるわけですよねだから切っても伸びるっていうのは当たり前のことで。 もしどうしてもこしない<笑>、はいまあ、こういう方法もありますけどありますけどだけどまああのいっぺんに5切らないで1か2ぐらい切ってると木としてもまあ我慢はしてくれるわけですよ、まあ、このぐらいはしょうがないなっていうそれをこう折り合いつけるっていうことなんですね。<笑>バ で、また向こうが対抗してわっと出てくる。そういうこう喧嘩みたいな剪定はやめてほしいなと思うんですよ。<笑>うん、喧嘩してる人いません。<笑>家の庭木とね。うん。でもそれはもう木はね。あの大きく育つのが仕事じゃないですか？しょうがないですよね。そうはそうなっていくのは木の仕事ですから、しょうがないんで、それをうまくダマから返しながらですね。あの、リアをつけてほしいなと思います。はい。 ててくださいで次なんですけどねあの剪、ー、定の時期ですよねちょっとめくっていただきますか、はい、これあの今年の9月に剪定したんですよ9月の9日に剪定してまあこのバサバサっていうのが、はい、あ次めくってくれます次の大きい写真から、はい、あんまり分かんないか、はい、こうバサバサッとしてたのを手入したんですね、はい これ綺麗になってるでしょで、その一ヶ月後が見るってことだ、はいええ、こ, れはこここ一ヶ月前にこうしたのに10月9日になったらこんなる ん, んですよ新芽が吹いちゃう私の剪定が下手なわけじゃないと思ってるんですよ自分の<笑><笑>、ええあの。だってただ刈り込んでるんだったらこういうふうに まあ、すぐ出るっていうのもありうるんですけどちゃんと一応あの枝先を剪定してるのでね刈り込みじゃなくて、うん、なのでこういうふうには出てほしくないんですけどもう最近はもう9月だともうまだ早いっていう感じですか10月でも出ちゃうし去年なんかは11月に切った山桃が切ってそれからもう2週間ぐらいで出ちゃいましたねええー まあそんなんでこうちょっとこの選定時期をいつにするかってことについては明確なことが私も言えなくなってきました。ね、ただあの木のサイクルを考えて休眠期に切るっていうことは大事なことです。あの木の成長サイクルっていうのがですね、春の新芽ってどうやって出るかわかりますかね？ みんな常にこう根っこって水吸って葉っぱ出してると思ってるかもしれないんですけど木の根っこがあって木がありますよねここからこう新芽を出すっていう力っていうのはどこにあるというかというとこれ3月からまあ3月ぐらいから出ますよね。 これはいいつ作ってるかっていうとう秋に作ってるわけですよ。秋に栄養ためておいて根、ね、っ こ, こに。で休眠期の結局、まあ、まあ昔でやると10月から2月ぐらいの間10月から2月ぐらいの間っていうのはあの休んでるんですよね休んでる間は何も活動しないのでただた め, めてるだけです。 そまあ上も出さないから何も使わないでイーブンな関係にあるわけですよねで3月ぐらいになってさあ新芽出そうっていう時はこの貯蓄してあるものを使って新芽を出すわけですよで皆さんよくやられるのは春になって新芽がこうわってこう出てきますよねそうあうっとしいバリーってこう狩るじゃないですか<笑>それはここから持ってきてるんですよ貯めてたもの貯金を使って 出してるんですよそれをバってすぐ刈られちゃったらどうしますこの木は今年一年生きていくために切られたところからまた出すでしょ経験ありますよね春この間切ったのにもう1週間で出てきちゃったよってそれは当然ですよねこの一年を生きていくために葉っぱが必要なんだからだからこれを使って新芽を出す切られる 切られこのしょうがなく出すものっていうのはないんですよ。蓄えをもう全部使い果たしてでまた春出てきたのをまた太しって言って切りますよね夏に。梅雨とか。それもうなげなしのものを出してるわけですよ。すっごく苦しんでる木が。これから欲しいんですよ葉っぱがたくさん。なぜかというとうこれが えー、と梅雨が終わって8月から10月までの間この間に光合成を盛んにして栄養を作ってここで食べなきゃいけないんですよこの時期ですからここには葉っぱが必要なんで、ね、この、えー、と4月から7月の間この間っていうのは 光, が光も水も必要なんですよね光合成するためにね その時に葉っぱがないと木は弱りますよね当然それで病気になりやすくなったりとか、まあとで話しますけど腐蜜菌が入ったところにそれに対抗する力がないそういう風になって木が弱るんですねだから木がわーっと伸びて鬱陶しいのは分かるんですよ皆さん鬱陶しいんだけどそれは木の仕事であり木が必要な葉っぱなんですね それをその時期に切られると本当に木は弱りますなるべく切りたくないんですけど僕も仕事で一番頼まれるのはこの梅雨から梅雨明け梅雨明け鬱陶しいから切ってくれって必ず言われますよねで僕の頭の中では今葉っぱ欲しがってんのに何で切るのって思うんですけどむしお金もらえるからやりますよ、ね、<笑><笑>やりますけど でも本当はやっちゃいけない。それは人間のエゴですよ。これはだから共存してることにはならないですよね。本当に木のことを思ってたらこの時期はあ一生懸命生きてんだなと思って眺めてあげてね。あ今一番生きている時だなと思って。ここ人間が我慢するとき、木が一生懸命活動する時は人間が我慢するところ。でこっから先でこここまで我慢してあげる。 栄栄養養蓄えててに栄養を持っていきますよね。それを見極めてここで選定してあげてほしいんですよですからまあクレーの11月12月から2月3月で11月と 12, 12月あって年をまたいで1月2月ってなりますよねでこの時っていうのは休眠期ではあるんだけど気温がこう下がっていくじゃないですか 寒くなっていくっていうことは、まあ、切り口も乾燥するしまあ木としては、まあ、切られる時期としてはダメージが大きいんですよでここも寒いですよ1月2月寒いけどここは気温が上がっていく時じゃないです か, だかどうせ寒いんだったらこっちの方がいいです、はい、同じ寒いんでも寒さに向かっていく寒いのとあったかさに向かっていく寒いのは違うんですよ あの根っこが動き出します。あの見た目は木はあの何も芽も出さないけど、水分はその時2月ぐらいからもう吸い上げますよね。モミジなんかも1月の終わりとか2月に切ると切り口からこうねあの樹液が滴りますよね。それはもう水をあげてるってことなんで、だから本当はこの時期が一番。い。2月から3月の新芽が出る前、その時期が一番。 切るな、ね、うん本当は何も切んない方が切り木は嬉しいんですよ。ね、それがそれをちょっとあの木のサイクルとしてこれれ覚えていてほしいんですよ。とね、はい、ということで、えー、剪定時期はいつがいいかっていうのはそういうことなんですけどただあのさつきとかツるとかね花のあるものありますよね。あれはあの まあ、教科書通りというか花子をすぐやってください。ね、もうあれはこう刈り込みですからそれはもうやっぱり花芽を次の年にちゃんとつけるという意味でね花子の刈り込みはまつ、あ、水とかさっきはねあの花が終わったらすぐやってください。はい、ててさいでいよいよ手入れの話なんですけどあの私 YouTube やってるのもあって他の動画とかよく見ると。 題目がこう例えば「牧野選定」とか書いてあってで動画見ると刈り込みでダーッて刈り込んだりひどいとこうバリコンでバーって刈ってる刈り込んでる映像なんですよでそれを「牧野選定」って歌ってるのが僕はすごい気になってそれ選定じゃないんですよね刈り込みと選定は全然別のものなんですよ手入れっていうくくりの中にありますよ手入れっていうくくりの中に刈り込みをしたり ししたり剪定したりり剪定その中で分かれてる刈りすが込っていうのはそれはもうだから一個一個の芽がどう出てるかなんてん関係ないわけですよねただ形を丸くすればいいだから刈込であって剪定ではありません剪定っていうのは、えー、切る枝一つ一つ吟味して切るべき枝を切る。 切らない、切るべき枝出ないものは切らないってい う, うにちゃんと使い分けるそれが定定ななんんんですですす今日皆さんに お, お教えしたいのは選定なんですね刈り込みはもしかすると僕なんかより皆さんでも上手かもしれない<笑>いや本当あのそういうお宅がよくあります行くとなんかあの「さつきとかねあの花が終わったあと買っときました」なんてお客さんに言ったりするとまあ上手に綺麗にね買ってあってつげ玉とかも綺麗に。 ああいうのはねあのこまめにこうやってる方にはかないませんうん植木屋でもあの買い込み私は買い込みあんまりうまくないと思ってますね、うん、だからそれはだから逆に言うともう教える必要がない<笑>、うん、きれいな形に整えるあ、ただねただ一つ言っときたいのはまあ好みの問題でもありますよ好みの問題でもありますけどつげ、まあ、とかあの薪とかあるじゃないですか でこの玉が、あの私から言わせると素人さんが刈るとですね玉がこういうふうに回るんですよおまんじゅうみたいなこれがいいっていう人もい る, いるんですけどなん か, か私が感じるにはすっきりしないなんでかっていうとこれこう上から買っていってこっちも買っちゃうんですねこれ当然こうなりますよねこれカードを買っちゃえば回る でもあのー、なんかプロがやってるのぜひ見てもらいたいんだけどプロがやってる木ってこういう感じじゃないですか、うん、こういうこういう形じゃないですか陣傘みたいなこれはこう刈ってって刈り切って下も刈るけどここを切らないんですよこの方がすっきりすると思うんです僕は見た目がこのおまんじゅうのやつはなんかぼてっとしてなんかあんま好きじゃない <笑>お宅にこういうのがある方ちょっと何年か試してご覧になってあの例えばあの足立美術館行った方いらっしゃいますあいらっしゃいますあのもう庭園の美術館と言われるね有名なところですけどそういうところ行くとこう地べたに生えてるさつきとかツツジとかああいうのもぼてっとしてなくてみんなこ う, こういうふうになってる。 こういういにうそうするともう庭の景観が全然違うんですよなかなかねこういうふうに枯れないんですよでも普通の方はこ う, こう買ってってこうい う, うになっちゃう。下まで買っちゃう。ここをそいちゃうこうそいちゃうボテボテな感じになっちゃうあこれはちょっといあの違いがねこういうのを見るとあプロがやってるなっていうことなんかよくわかります、ね、素人の方はきれいにわかるんだけどあの形がボテっとしてるな は、まあ、ですねで。で、この違いがあるということでめくっていただきます。で、この枝おろしとか大透かしとかっていうのはまあ剪定の度合いですよね。あの植木屋ってあまりこう切るっていう言葉を使いたがらないんで、おろすとかねすかすとか挟むとかそういうことで、まあ要は切ることなんですけど、大きく切ることは大透かしだし、枝おろしなんかもそうです。 まあ、枝を切ることですねであの太いところでドドドっと落とすのは枝を下ろすことが難しいいますね。で そ, そこから分岐した枝先をあの中くらいのところを切るとか細かいところを切るとかっていうのでこう切り方の程度を変えているわけですけども見てくださいで今日皆さんに、えー、とお伝えしたいのは切り戻しっていうやり方ですね。 これがあの剪定の基本の中で僕は一番大事な切り方だと思っているんです。えっ、ー、とここにもありますけど、切り戻しと切り詰めって違うんですよね。どう違うかというと、切り戻しっていう言い方もなんかあの人によってちょっと違ったりするんですけど、まあ私は私なの<笑>。 切りり返しとか優秀だったりね。えっ、ー、と枝があってまあ五星で生える木だとこうだしあ五星ってこう枝が高い違いに出るのは五星ですよね五星でえっ、ー、と耐性の木だと例えばもみじとかです、ね、こういう感じで出ますよね で, で切り戻しっていうのはですね バケダに切り戻す、例えばここで切るとかここで切るとか、まあ、これもそうですねこういうところで切るここまであるやつをこっちへ戻してやるこれ切り戻しなんですねで切り詰めっていうのはこうなって言ったり、け切り詰めっていうのはこういうことですよね 先を切る、ただ詰めるだけ。だから要するに最初言ったあの刈り込みみたいのはこれですけど、ね、まあここかもしれないですけど切り詰め、る。切り詰めるとここもここも切っちゃいこれをやってると、まあ刈り込みの場合はしょうがないですよ。そういうやり方ですからしょうがないですけど、剪定の場合はこういう切り方はしちゃダメなんですよ。 剪定の目的っていうのはさっきの話に戻りますけどあの木があんまりこうでかくならないように抑制していくってことですよね。抑制していくためにはこういう切り方するとあえっとここにありますけどね腸が優勢。ちょっとこの言葉は覚えていただきたいんですけど「蝶が優勢って言ってこの木っていうのはこのてっぺん。 枝先のてっぺんに一番栄養が行くようにできているんです。をハイセる木でも同じですよね。こういう木があって、ここが一番栄養が行くんです。まずここに栄養を送って、それから残りもの主体分解していくっていうやり方なんで、枝の場合もそうなんですね。ここに一番栄養があるんですよ。ですからこういう切り詰めをすると、ここに行こうとしている栄養がここでまたまた爆発しますよね。切られたら。 取り返すってさっきの話。これだと、ここで小さく、この大きさにしたいのに、逆効果じゃないですか。ここからわって出るんだから、ここまで行っちゃうじゃないですか。これに切ることに意味がないんですよ。だから、ここにいってる栄養を、こっちの脇枝に分散したいんですよ。ちょっと難しいですか。これ、ここにいってる栄養、この枝とか、この枝に持っていきたい。 ここできればここが全部なくなるわけですから、ね、ここはなくなるとこれとかこれに栄養が行く。そうするとここら辺でまとまってるじゃないですか。とこの大きさじゃないですか。うん、さっき聞いたかったこの大きさよりも小さくしてありますよね。ここにしたらもっとそうですよね。ここで切ればこの枝とこの枝が生きてきてここでまとまる。 これの先うにはまた腸が優勢が生まれますよ当然ねここの先この先こうなりますけどそれもまた次の脇枝に切り戻すっていうやり方をすると木が割れないこれぶつ切りはダメですうんありますそういう<笑> これが切り戻しの剪定なんですね。まが優勢っていう木の性質を。その勢いを分散して逃がすということですね。はいはい、えっ、ー、と、意味ねたの話は必ずあの。剪定の基礎講座だと必ず出てきます、えー。こういう絵をね、よくご覧になると思テキストですと、え四、ー、ページですね。<笑> ホームページにこの図がありますけど、こういう図があったり、次の次に、まあ、こういう枝があったり、えー、これサイトからちょっと拾ってきたやつなんですけど、いろんなのがあります。意味枝っていうのは、まあ、えっ、ー、と、木の骨格を作る枝を邪魔してるような枝。広く言えばそういう意味なんですけど、で。 皆さんこれをね全部覚える必要はあんまりないと思いますあの感覚的にあこういう枝ダメなんだなっていうのを勘付けてほしいだけであの名前の呼び方もねいろいろ人によって呼び方違うのであの名前をしっかり覚える必要はありませんでよくあるのはこのコウサエバパラハラミエラっタイプですねうんそれから あだから覚えておいてほしいのだけ言いますとこの交差枝絡み枝はあの必ず外す状態にありますから取りますあとこの立ち枝まっすぐ立って平行枝も取りますけど場合によってなんですね平行枝とか、えっと、懐枝これ平行枝ですねあの懐枝っていうのも場合によってなんですね こういう逆さ枝って言われるみたいに こ, こっちの枝はこっちへ伸びてここの領域を担当するべきなのにこっちへ他の領地に影響してるみたいな枝こういうんだったら取りますけどこういう懐枝っていうのは木によっては例えば梅の木なんかはあっ懐枝だっ て, 言ってそれ全部取っちゃうと。 枝の流れがまっらなもんペタッとしたもんだけになると、から木によってなんでこれはちょっとまあ、えー、切る時には考えますね。で徒長枝は当然切ります。だ徒長枝立ち枝交差枝から見えた。でまあ飛行材っていうのはまあ必ずまあ皆さんもご存知なんですけど。 あとの枝はまあ木によってなので、美観的に割れてれば取れてくるみたいな、そのぐらいの意味合いで結構です。次、次をください。これは交差枝から見えた。例えばね、これから枝なのか交差枝なのか、ちょっと呼び方はどうでもいいでしょう。ね、<笑>まあこれとこれこれがこうぎゅってこう重なってますね。こういうのはほら取らないと。 大体見た目にこの場合はこの下に絡まっている絡み枝を取っちを抜いていっ、はい。これもこれがいってこっちの枝と交差してんでかというとこの枝ですよ ね, 問題は、うん、ですね。これがこっちってこうなればいいんだけどこれがこっちってよその土地に入ってきてるんだ か, だからこれは邪魔なんですよね。 これも同じようなから見えたですね、ここから出て、ぎゅうんってこうついてます、ね。こういうのは取ります。取ると、ここ、こ取ったところですね、ここにギゅうんとあったのが抜けて、で、ここら辺に混んでる、この葉っぱっていうのは、このから見えだから出てる葉っぱですよね。それはなくなって、ちょっと空が見える。これこれは、ここ落としただけです。この写真。この一本落としただけで、ここだけ好きですで。枝の流れも、ここ二股になって、ここで二股になって、綺麗ですよね。 ここには不自然さがありますよねこういうのが忌み枝なんですねありますかはいで忌み枝をほっとくとどうなるかっていう例なんですけどこれサルスベリーの交差枝ですサルスベリーってこう切ったとこから翌年ピューンって新しい徒長枝みたいなのが出ますよねまあ徒長枝なんだけど、まあ、さっきの話でいうと徒長枝だからっつって切っていくと花咲かないですよね パルスベリア徒長に花が咲きますからね。でもそれはあの場所によりますよねこれ多分そうやって出た枝ですよもともとピュッてこう最初出て細い枝だからずーっと放置してると隣の枝とくっついちゃう癒着っていうめ、ね、くってくださいこの例もそうですこれとこれが絡んでここで癒着しちゃってるもうこうなっちゃったらもうこことここ植え切ってここ残すしかないんですよ そこから傷になって、腹筋入っちゃったり、腐っちゃったりするんで、剥がせない。こういう状態になっちゃうんですね。だから早めに取りましょ う, いうことなす。はい、でください。こういうね、これもこうされるですね。で、こういうこう、これこれこうされるのがありますよね。この間、かっこ悪いですよね。どうやって、こうやって生えたのかわかるんないですけど。で、これ切っちゃいましょうって、はい。切ったはいいんですけど。 こういう中途半端の切り方が一番ダメなんです。これが、ね、こういう切り方をするから毛が弱いんですよ。これからお話 し, しますけど、ちょっと時間が設定じゃん。えあ、いいです。こういうふうにちゃんと切る、ちゃんと切るっていうことがどれほど大事かっていうことを今日は覚えて帰ってほしいんです。だからちょっと一個戻ってきます。例えばた高枝切りみたいなねハサミありますよね。こう。 ハサミの先がこう結構ごつくなってて、例えばここで高い枝ばさりでこれ切れます？切れないでしょ。絶対残りますよね。まあ枝先であったとしても こ, ここでは切れないじゃないですか。高いだけ切り入れてこの辺でし処理する。その切り残しっていうのが一番ターなんです。めくってください。もう一枚。でこれが出てくる。 正しい切り方これコジットロンっていってアメリカのシャイゴっていう学者がいるんですけどその人 の, あの説説ではあるんですけど架空ではありませんあの私それを実践してますずっと植木を始めてからでそれで間違いがあったことはありませんむしろこれしかありません正解は正解の切り方はこれしかありません次くってください この図をえー、つけたんですね。この5ページでこれは樹木以外に承諾を得て、あの私のホームページでも紹介しています。めくってください。さっきの切り残しっていうのはどれかというと。まあ、あこれもそうなんですけどね。これ寸胴切りですよね。寸胴切りって言います。普通に言います。寸胴ね。 寸胴切りっていってこう 枝, 枝の途中で何もないところでバツンって一番切りやすいですよね切るの楽しいとタイプです<笑><笑>枝切るとバツンこれ楽しいタイプですこれやっちゃうと切られたところにさっきの蝶が優勢ですよここ蝶 が, が優勢にされちゃうとこっから芽出ますよね当然<笑>目出たからいいじゃねえかってそうじゃないですよね ちょっとこの枯れ口からがある枝が出ててももう捨てをくれだく、ね、でじゃあ枝残せばいいのかって枝があるところで切りますよね枝があるところで切ってるんだけどこれまっすぐに切っているわけですこれと同じ切り方ズドンズンドン切り<咳>こういうふうにするとこうなりますよねこういうのよく見ます 切, 切ってこっちは緑あの生きてるんだけど ここの三角の部分だけ枯れて残ってるやつっていますよねあれももう実際木を割ってみるとこんなになってるんですよめくこれはもうダメダメなんでねもちろんでこれも角度の問題なんですよこういうふうに切るとここの三角残るんですよ枯れ枝として残ってしまいますこれもいいようなんだけど ここちょっと切り残してますよね。さっき言った高枝生地だと、ここでは切れないでしょって言ったわけですここで切れないから、いいや、これって切りますよね。といいやって言った部分を、この中を持ってやってください。これね、私の置き場にある、あの、なんだっけ、猫屋内なんですけど、こういうのよく見るでしょ。これ私が切ったわけじゃないですよ。お客さんの位置から<笑>あの植木チごと引き上げてくれる。 持ってきたやつですで、お客さんが切ったやつです。まあ切りやすいところで切ってますよね、適当に。本当はここで切んなきゃいけないのに。ここで切ってる、わあずっと、ここを枯れてって。ここから枝が生きてるように見えるんですけど、すぐ割ってみると。ここの写真で枯れてるの、ここまでじゃないですか。だけど実際には枯れてるんですよ。中 ここだけは枯れてんじゃない。中まで枯れてる。こういうことをすると木材の休筋が生える、休筋が生えるとキノコが生えるす。このキノコよく見ますよね。木に生えている。別光だけとかね、こう猿の腰掛けとかね、梅の木なんかにあったりしますよね。あれはだからもう以前にこう枝切りを うまくやっちゃうと処理しなくてもう普及菌が入ってくる普及菌が入っちゃうとあのしいたけの原木とかにやったことある人いますホダギとか言ってねあれこう菌埋め込んで置いときますよねで23年するときのこ生えてくるじゃないですかその時にはもうそのホダギダメになりますよねダメになるってことはもう普及菌が回ってるってことですだから木からきのこが生えてるってことは 菌がもう全体、木全体に回りきっているってことですよ。ちょっと菌がついたぐらいじゃ、そこからキノコは出ません。菌がついて、その木の、木の中に菌糸って言って、こう、わっと。ね、めっこみたいなやつが張り巡らされて、全部行き渡るとキノコが出るわけですだから、も う, う、こう、いう風になった木の中には全部死んでます。もう死んで、もう普及菌の巣。 でこのキノコを取りゃいいかとかそういう問題じゃん。<笑>キノコならあの取ったってしょうがない。もうキノコが出たっていうことはあの全部腐朽菌が回ってる。木材腐朽菌っていうのはねあのご存知のようにこうセルロースとかを分解するわけですよね繊維で。うん。だから木なんかグズグズになりますよね。でよく台風とかでボキッとか折れたりとかね木が倒れたりするのもああいうのも例えば。 貝洞炉の下の草刈りをねこの機械でいっちゃいんちゃいんあるじゃないですかあの時に幹の下を傷つけてるわけですよね、そうするとそこからもう普及金入る剪定だけじゃないそこから普及金入って木が腐るだからもう風でボキッとあ当たり前のこと。え、ね、それを気をつけなきゃいけないんですよで そ, ならそうしないための切り方というのは一つしかないって言ったのはこの切り方 これはまあ例えばどっちで見るんですかこっちの枝を切ろうとしたらこの枝の流れ通りがありますよね中心線この中心線に垂直な線を引きますでこのラインを覚えておいてあと大事なのはこのラインですこれバークリッチっていうんですバークリッチいいかどっか書いてありました書いてなかったバークリッチ このバークリッジと先ほどのこの水線の角度を2等分するその角度で切るのが一番腐れが入りにくいんですめ、ね、くってくださいえっ、ー、と次にこれですこれはそぎすぎさっきの このバークリッジここにあるの分かりますかねここはバークリッジ で, で、水線がここだとすると、二分してないですよね。こっちへ寄ってますよ、ね。こうですかこういったような切り方をすると、これも普及がたくさん入ります。だからさっき言ったこの角度、この D の角度、正解はこれだけです。切り方の中で正しいのはこれだけです。それでも普及は入ります。でも、最小ですも で こ, こ, ここに普及が入ってもここに防護壁ができるんですね健全な木なら自分の体の中に壁を作ってもここから以上は普及金入れさせないよっていう壁を作るんですそういう風にさせないとでもさっき言った間違った時期に剪定なんかしてると木は弱ってるから防護壁も作れない正しく切ってももう中入れ込んじゃうっていうこともありますだから健全な木ならこういう風になる この切り方を今日実践します。この後。これをぜひ覚えて、はい。はい、ちょっといいですかね。はい、切り口によくなんか樹液よく入らないように、なんか塗りますよね。あ、融合剤ね。うん、そういうのはどうなんですか。ええ、あの塗らないよりは塗った方がい い, はいです。はい。ただ、何でもいいっていうんでもないんですね。ペンキとか塗る人いるけど。<笑><笑> ペンキはどうかなと、ペンキ塗ったりクレオソート塗ったりしますけどさっき言ったあのシャイゴっていうその科学者は自分の唇に塗れないものは塗るなって言ってます<笑>、ねうんねらね、塗らないよりは塗った方がいいですよ美観的にもね切り口が真っ白になっているよりは塗った方がいいんですけど塗ったからといって普及菌入らないわけじゃない、はい、気持ちの問題ですよね 入んないで欲しいっていう気持ちが伝わるかどうかっていう問題で<笑> で, でも大事なことですそういう気遣いは大事なことです木に対してね、うん、ごめんねってっと、はい、あのおをそうですね あとカルスメイトとかそういう誘合剤ありますよねあと私らが使っているのは電動ロロサ酸っていってドイツ製の誘合剤なんですけどドイツはこういうのがすごく進んでいるのでちょっと高い誘合剤ですけどそれは殺菌剤入っていますまあ殺菌剤入っている方がいいんですが、はいまあ、そういうことで正しく切って先ほどおっしゃったように誘合剤も塗ってあげれば木にとってはいいかなと思います。 その反対よりあの方法、枝ありますよね、一番左。これ、うん、そっちは右切るようになってるけど、はい、左切りたい場合は、同じです、この通りに垂直な線を引いて、うん、でこのバークリッジとこれの垂線の、うん、半分そうですか、はいはい、同じです ど, うどう、まあ、どんな小さいのも同じですか。はい、い。めくくってください えー、とちょっと時間過ぎちゃいましたんでねあの、まあ、最後に言いたかったのはこ れ, これですね<笑>木の名前はちょっとずつ覚えてください切るならうち会社に来た子たちにはあの切らせることはしますけどこれ 何, 何の木って言ってさあっていうやつにはじゃあ木になくていいっていい言いますそれはお友達になれないですよね<笑>木とねまあ最適は覚えてください名前をだから今言った正しく切る それとあの今お話 聞, 話聞いてて皆さんちょっとドッキリした場面もあると思うんですねだから自分がちょっと不本意にあこんなんちょっと切っときゃいいんだろうって言って切ったことによって木がどれだけ傷むかっていうことを認識してほしいんですだからそれはすごく責任のあることですだら僕らあの職人としてはその責任を全うしようとしてやってますけどだから まあ、き、今日やってこう、切りたくなったとしても、まあ、自分のお庭に留めておいていただいて、責任を持てるようになるまではよそのうちに手を出さない。<笑>これを守ってほしいと思います、ええ。第二の人生楽しむのも大事なんですけど、やっぱり責任を伴ってるっていうこと、目に見えない責任があるということを。認識してもらいたいのと、さ、さっきあの木と共存するって言いましたけど、木はもう切ってほしいと思ってる木なんてないんです。 どこにもいじってくれるなんて思う、みんなそれをちょっと理解していただいてただこっちは切らしていただくそういう気持ちは持っていただきたいなという今後木を切るときはそのことをちょっと肝に銘じながらやってほしいなと思います以上ですえっ、ー、と講義の方は終わりでありがとうございました でこれから外行って実際に先ほどの意味枝、意味枝だったらどういう枝なのか実際に見て探していただく、それからそれを正しく切る、そのことを外でやりたいと思いますのでお近くお願いします。大きい立ち枝でいうとこれね、これ立ち枝ですね。小さいやつはこっちね。はい。それ。これ。これ。ああ今のこれ。 これこ れ, ああ<笑>、まあ、たこれね立ち枝ではあるんだけど使える枝なんですこれはさっき言った梅なんかはああの懐だからって言って切っちゃダメだっていうのは例えばこの枝とこの枝残してここで切ればこの枝使えるわはい。むしろこれはね こ, こ, そ こ, れはこういうのこそ小さいうちに切っちゃうはい 小さいうちに、これを切ります。はい。で、ちゃんと付け根で切るってことですね。付け根でよね。はい。えうん、いっぱいあるね。はい。こう、これはね、さっきの懐つゆりは、もう、これ、あの、探されたですよね。え幹の中に入ってきているんで、切ります。それから、こんなのも。これを振っとくから、こうなるんで。ええ。こうなります。 はい、いじゃあ<笑>そ切、はいねはいはいはい、これもこあのコジットできるんですよ、ね。うんねこれはね ちょっとこれちょっと切り残しなんですよ、うんきききだからだあき、うん、あの で, ここで切るあその1例えばここも。 これも切りますよね。そうですねこれもだからコジットなんですけど、えーね、こっち側から見ないとちょっと分からないかなこれをコジットで切る、うんねうん、こ, これをこう水線切って、うん、ここね。う, ん、こうですよね、うん、このラインする、うん、とこのバークリッチのライン、はい の 間, 間。ここなんです。で、これ生きるときに、この。バーグリッチのてっぺんのこのガジガジ。はい、これに傷つけちゃダメです。はい、あ、そうあなんですか、はいここ。ここ大事なんです、これ。はい、これもバーグリッチですけど、これ生 て, てガジガジしてますよね。うんはい、ここ、えぐっちゃダメ、はい、ここからちょっと、<笑>ちょっとす。っと<笑>ね、ここだと、これに対して、こうの。 これとこれの間で切るし、この角度で切ります。切るときにこのバクリッチを痛めない、ちょっと逃げたと。っていうふに切あります。これがあの一回で切れないっていうのは当然あるんですよ。うん、あの最初は失敗します。だか ら, だから我々だとも う, こう裏っ端入れて、うん、こっち側裏っぱ入れて、こっちから切っていってってあそうあできるんだけど、なかなか最初できない。うん そういう時はあの面倒でもざっと切るまずざっと切りますよねどうでもいいんで、はいはいはい、こういう切り方はどなたもできると思うので一度聞いてたけど<笑>残しちゃいけない。<笑>だって一旦切って。 ね、ちょっと取り出しちゃってくれますねそれからおもむろにこの角度で切り直してほしいです、うん、あこうう下から切った方がこ う, こういう状態だと下から切れますんで割と思うように切れる、うん、こっちからだとこっちの枝によってはここにノコ入らない そういう時はもう無償しないですからこの状態できればでここに刃も行かないですあ、ね、丁寧だなこういうふうに切っとけばもうカルスが巻いて腐れがらない必ずこういう切り方をしてほしいで立ち枝はいっぱいありますねいっぱいありますねだしそうですね これもそうだし、うん、ですね、うん、はいうの こ, れも、はい、こういうのもね良さそうなんだけど良さそうなんだけど切り残してるち、うん、っちゃいからいいって言ったら再現なくなるじゃないです か,、うん、か こ, うこういうのもちゃんとここできるギリギリできるねこうやって切るここもポジットを意識してそれは大事です ういいでここで交差してますね、うん。素晴らしい。まあでも梅だからねあんまりあのさっき言った弓枝にこだわりすぎると梅本来のなんか感じがね失われていくのでそこはまあさじ加減をしてもらいたいなと思いますね。 <笑>切れる高さがあるとね切っていただけるんですけどどうでしょうかね。皆<笑>皆さんはキャタツあんまり使わないですよね。いや使います。使いますか？<笑>じゃあキャタツ使う方にはあれ切ってもらおうかな。<笑>こういう感じで近くで。 それとその遅延をちゃんとそうですねててはい、そうです<笑>でこの株度も75度ぐらい安定するそうなんですね<笑>車も大き<笑>、はいじゃなくてじゃあ、あのキャタ使ってる方て、はい、あ、どうぞ、じゃあ井口、はいはい、さん<笑>はい、どれをどこをでいや、その二本を切ってもらって立ち枝をねはい、はいここあの、皆さん眺めて あの 木, 木のすっきり加減がどう変わっていくかを見ててほしいんですよ、はい、この2本がねどんだけこうだしてるか1回で切れれば1回で切っても構いませんしこれでしょまずこれと。 こっちからここここ入れていいんだけどねうっって、こって2分のちでいける。 ね、ずれ揺るし、あんまね、飛行機に投入するんじゃなくてね、でかくなかったってしょうがねえやな ん, ですけど<笑>うーん。あー まあ、脅かすわけじゃないんですけどこうやってちょっとまざっちゃうとそれがもうその不休気を入れる原因になって木が傷みますんでね、うん、ただまあ切っていただいてるのはもうすでにそういう状態になってる木だからね<笑>もう誰がどう切ってもこの木のその不休は止まらないんです、はい、もうこ う, こういうこう切り方が あ, ある限りはうん もうダメなんだで今 下, 下の葉を入れますんで下葉を入れたら下の葉を入れたところよりちょっと枝先寄りに上から入れますう、ねえー、そうですね大木の場合は受け口って言ってあのあの一本刃じゃなくっ て, あのなんて 三, 角三角に切り取りますね その方向に倒すあそ こ, なあそこ危ないです危ないこういうふうに切ると皮がむけないのではいでもちろんですけどこのまんまじゃいけないねただこの枝、まあ、あの隣も落としますんで悪い例として上からだけ切ってくれるその辺で こ, れ、うんはい、この枝も取っちゃう枝なんで こ, こ, この辺で。 こうなるるととあれを取ると 抜, け 抜, け抜けちゃいますよね、ええ、なので、はいはいはい、今みたいな切り方はダメですよって、はい そ, ねはいはい、それでこの枝が生きてればそこに切りさっき言った切り戻し切り戻しをするんですがこの枝枯れてるんですね、ええ、そしたらもうここまで行くしかないですよね分かりますね。ええ そうすると、この枝とこの枝が残るのでなんとなく自然な枝分かれには見えます、はい、これも一回であのコジットに切れればいいんですけど自信がない場合はあの小刻みでもし間違えたら切り直すっていうことが大事ですねあの最後の切り離しの時とかですね皮むいたらおお同じことなんでね、ええ これはあのまあ茶茶系の色なので比較的目目立たない。これはあのほんで先っぽがハケになってるんでちょっと出してそのまま塗ればいいんで。はい手に取ってやったりするともうあの手ガビガビになりますけどね。はい。ちょっと見ていいです。か。はいどうぞ。今はあとこれは例えばこれを残してここできる。 もっと切りたければ、今の場合はもうちょい切ります。はい、この枝いいですよね。方向がね。これも使えますよね。さあ、ここで切る。ということですね。ここにバークリッチがあります。ここね。バークリッチがあって、切りたいのはこれの。垂直の線。このラインと。これの。二分の一。 ここですだから慣れないうちはこういうふうにノコこをつけておくとかですねこの角度これで切らないとこういうふうに切ったらダメ、ね、でさっきみたいにちょっとえぐりすぎもダメここだけですこのラインしかありませんでここもここからこうやって切ろうとするとこっちの枝に当たりますのこの背が。 そうするとこれを強引にやってるとこっち側に傷つきますだからいくらきれいに切ってもこっちに傷つけたら意味がないだからもうこっちから切るしかないですね、はい、ちょっとこの枝も邪魔になってるんですけどちょっと切りにくいですけど当時<笑>ね<笑>こういきますねでこれも最後めくらないようにこうやって最後、はい、丁寧に こういうふうに切りますでさっき言ったこ こ, こ, ここも今よりも2ミリ低かったらもうこのバークリッジ傷つけますそうするとカルスが巻かないここ傷つけられるとカルス巻かないんですで融合剤を こ, こ, でこういうふうにハケになんでこうチュッと出してほんでビービービーってやれば。 終わりです。あ、便利でしょ<笑>で色もね、目立たないですからね。綺麗ですよね。で、この中を覗くと。当然、先ほどの、こんなのすぐわかりますよね、もう皆さん。まず簡単ですぐ、取らなきゃいけないの、見えますよね。はい。はい、この立ち枝は必ず切る。 これ取るだけでスッキリするじゃないですか。こういう枝があっちこっちなって、ね、これもそうです。これこそ。そうで す,、うん、うですはい。だからもうちゃんと作り出すならもうここの、ね、これをね抜いて、うん、この二枝から発生させてってってやるんですけど、うん、ただ伸ばしていっちゃうと、うん、こういうほら中枝、うん、み切り戻ししたいですよね、うん。例えばここにも。は、う、い、ん、はい。はい これしたいい時に、にすでに梨っていう、うん、<笑>みんな枯れち ゃ, れちゃったのね、ええ、これはだから早めにやんないから日が入らなくなって、うん、さっきの蝶が優勢でいうと蝶、うん、がしか意味はないんですよ木にとっては、うんうん、中の枝はもう用がなくなればいらないんですよ木にとっては、うんうん、らいらないから枯れていくんですよ、うんうん、だからそれを早めに切り戻してやらないとこれをみんな枯れていっちゃう、うん、切り戻してやると 樹勢が分散してその中の方にある枝にも栄養が行くようになるので枯れないんです、うん、だから早めに、うん、だからこういうところで例えばこんなちっちゃい芽だけど、はい、ここで切んなきゃなんない状態になってるりするわけです こ,、うん、ここに枝があれば、うん、いい感じで戻せるのに戻せないっていうそうですねこれなんかいいですよねまだここにあるから、はいうん、だからここで切れますよね、うんうん、切り戻していきます 切切り戻しできるるうちに切る、ね、これもうだからこ こ, ここに栄養いっちゃってますから実があるからもったいないなって残してるとゆくゆくはこれがダメです、うんでまあ、あの素人さんもそうだしあの変な植木屋もそうなんですけど<笑>変な植木屋に当たるとじゃあお客さんすかしときましょうって言ってこういう枝をバツバツ切っていっちゃうんですよこの懐にせっかくあって生き残ってるやつをこれを切っていっちゃうんですよ そ今で枝先だけちょろって葉っぱがあるとどうでする？切ったでしょうってあなるほど。じゃあそれ小さくするときどうするの、うん？枝先しか葉っぱがなくてな中枝がないってことは切り戻せな い, せないじゃないですかこ。これだってこれ取っちゃったらもう戻すとこな い, じゃな い, ない。ないですね、うん。こういうことしちゃうんですよね。ね。それをつかうことだと思ってる？エキリアさんがどんだけいるか。そ、えー、う、つかす必要なんかないで。 すーけるんだろ。<笑> これもだからもうい悪 い,、ね悪いね、例のタイトルなんです。 一番いい悪いですね、うん。一番いい悪い。<笑>なぜかというとこれ裏枝残しにしてるのも問題がす切り残してい る,、ね切てる。切り残すとこういうとこから変な目が出て、うんうん。これはここで切ればいい。そうです。うん、そういうことです。うん、それが分かってくだされば、ねうん。今日今日のあれ、ね、あれは。うん、こういう時にねハサミ入れる角度先ほど誰かおっしゃってた、うん、これ大事なんですよ。ここでは切れないマ、うん、ツで。うんうん どうやったら切れるのかっていうのを探さないとね、うんうんうん、切りやすいからここでバッていってここでジョギンち切ったら何の意味もない。これこれやってんのと何も変わらないんですよ、ねうんうん、そこはねよく考えてもらっどういうふうに切ったらこれ難しいかここでしょうね、うん、ここのところでハサミ入れればポここジットで切れます、ねうん、あなるほど、はい角度はね、むしろここしかないでしょう、ね、いう意味ですね ここをやろうとするとこの枝が当たる、うん、これボキっていっちゃいますよね、うんうん、そしてもうこうしかない、うん、か最初のうちはああかなこうかなって言うのはそれはしょうがないですよ最初は、うん、でも必ずここを見つけ出してやってほしいねんうん、うんうん、こ, こ, こ, こっちから切ろうとしてあここまでしかいかねえやここでいいやって言って こ, これをやめてほしい、うんうん、やっちゃいそうだ、うんうんうん、やっちゃいそうでしょ勉強<笑><笑>だって急いでたらやっちゃいますよ面倒くさいやって<笑>でもダメやそれはダメここまで これ も, もっとこっここにあればりかまで切り戻しいける。 あのイメージは取るだけでどんだけ違うかです。うん 今触って左手で触った間ありますよね。ああ そ, れそれそれ。そ れ, それ金の、ね、その真ん中のやつをそうう。そうです。それをそうです。 いい感じになりましたよね。うん、上手上手。うん。<笑>そうそうそう。だから、こういうふうにやれば、もう常緑時も落葉時も同じです。うん、切り戻しに関して言えば、もうどれでも同じ。はいえ。切り戻しとコジット。これだけ覚えて帰ってもらえば、今日は目的を達成しました。はい。はい。 じゃあそんこんなところでいいですかね一応、はい、お時間にもなりましたんではい、はいはい、どうもありがとうございましたありがとうございました長時間のご視聴ありがとうございました